文大統領も大喜びでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。文大統領の国連演説で飛び出した、朝鮮戦争終戦宣言、金与正氏の前向きな談話にさぞ喜んでいるでしょうね。中央日報の記事を引用します。北朝鮮の金与正 朝鮮労働党副部長が24日に終戦宣言は興味のある提案であり良い発想であるという内容の談話を出した翌日に再度談話を出し南北共同連絡事務所の再設置や南北首脳会談の可能性を示唆した韓国政府が対北朝鮮制裁緩和に対する立場を表明し北朝鮮は時を合わせて首脳会談などを カードとして持ち出したと分析される。金副部長は25日、昨日と今日、我々の鮮明な見解と当然な要求がこもった談話が発表された以降の南朝鮮政治権の動きを注意深く見た。私は拘束した北南関係を一日も早く回復し、平和的安定を成し遂げようとする南朝鮮の各界の雰囲気は阻むことのできないほど 強烈であるという感じを受けたと、この日談話を出した背景を説明した。金副部長は、関係回復と平和定着と関連し、我々もやはりそのような願いは同じであるとした。その上で、今、北と南が互いにケチをつけ、絶戦をし、時間を費やす必要がないと思う。南朝鮮が北南関係の回復と 健全な発展を真偽願うなら、一言を言っても全てのことに熟考し、正しい選択をすべきであるとした。金副部長はこのために南北間の軍事的バランスと公正性などを条件に掲げた。金副部長は、現存の朝鮮半島地域の軍事的環境と可能な軍事的協議に対応するための我々の自衛権次元の行動は、 全て威嚇的な挑発と罵倒され、自分らの軍備増強活動を対北抑止力の確保と美化するアメリカ。南朝鮮式対朝鮮二重基準は非論理的で幼稚な主張であり、朝鮮民主主義人民共和国の自主権に対する露骨な無視、朝鮮であると規定した。続けて、南朝鮮はアメリカを真似て このような非論理的な幼稚で教鞭を張り、朝鮮半島地域で軍事力のバランスを破壊しようとしてはならない。公正性を失った二重基準と対朝鮮敵地政策、あらゆる偏見と信頼を破壊する敵対的言動のような全ての火種を取り除くための南朝鮮当局の動きが目に見える実践に現れることを望むだけである。とした。 南北共同連絡事務所と南北首脳会談成功の可能性に対しても、金副部長は建設的な議論を経てなされることができると明らかにした。金副部長は、公正性と互いに対する尊重の姿勢が維持されてこそ、初めて南北間の円滑な疎通がなされるであろうし、ひいては、意義ある終戦が時を失わずに宣言されるのはもちろん、 南北共同連絡事務所の再設置。南北首脳の対面のような関係改善の諸問題も建設的な論議を経て早いうちに一つ一つ有意義に見事に解決されることができると思うと明らかにした。ただし、談話の最後に金副部長は、しかしこれはあくまでも個人的な見解だという点をきっと明らかにしようとする。南朝鮮が正確な選択をすべきという 勧めの言は、去る8月にもしたことがあった。今後、訓風が吹いてくるか、暴風が吹きまくるか、予断はしないと付け加えた。とのことで、文大統領が国連演説で、朝鮮戦争の終戦宣言に言及した際、北朝鮮の外務次官は、アメリカが我々の正当な国防力強化措置を挑発とののしり、アメリカと 追従勢力の軍備増強は抑止力確保と美化する二重基準と批判し、さらにアメリカの対北敵視政策が朝鮮半島で生じる全ての問題の根底にあるとして撤回を求め、紙切れに過ぎない終戦宣言がアメリカの政策転換につながる担保はどこにもないと主張したようですが、この外務次官も終戦宣言が一度は考慮すべき問題であることは明らかだ と前向きな発言をしているんですよね韓国政府としては北朝鮮の前向きな発言を得ることができて嬉しかったのか、連合ニュースの記事を一部引用しますと、北朝鮮の金正恩国務委員長の妹、金与正党副部長が南北首脳会談開催の可能性などに言及した談話を発表したことについて、韓国政府は前向きに評価し、 対話を通じた懸案解決に期待を示した。統一部は26日、南北間の関係改善に向けた様々な問題を建設的な議論を通じ解決できるとの立場を表明した与正氏の談話に対し、意味あるものと評価した。また、こうした議論のためには、南北間で円滑かつ安定的な意思疎通ができることが重要なだけに、まずは南北の 通信連絡線が速やかに復活されるべきと強調した。当局間での対話が開催され、朝鮮半島情勢が安定した中で様々な懸案を協議解決できることを願うと期待を示した。とのことで、北朝鮮としては飴と無知を使い分けて韓国に対して揺さぶりをかけているんだと思います。もともと北朝鮮は食料不足が深刻な状況でしたが、 コロナの影響で中国との国境貿易を封鎖しました。また北朝鮮は今年に入って大規模な干ばつや猛暑、8月には豪雨による洪水が発生し、より一層食料不足は深刻な状況になりました。つまり北朝鮮は新型コロナ、干ばつ、洪水のトリプルパンチを受け、日値も察知もいかない状況になっているんではないかと思います。 それでも弱気なところを見せるわけにはいかない北朝鮮としては、未だにコロナ感染者ゼロであると強気な発言を繰り返しているわけなんですね。さて、北朝鮮の飴とムチ今に始まったわけでもなく、随分前からこのようなことを繰り返されてきました。今回韓国も北朝鮮が振り向いてくれたことについて、尻尾を振って喜んでいるんだろうと思います。対話を通じた懸案解決を期待する、 とと期待ををを寄せてていいいるるようででですすがが約束を守れなな国が対話を通じて懸案解決できるとは到底思えないんですけどねまあ、この場合の対話というのは、韓国が北朝鮮の言うことを聞き入れることであり、韓国の望んでいることなんて、これっぽっちも聞かないと思いますけどね。さて、今回の北朝鮮の前向き発言、北朝鮮の国内事情もあるかと思いますが、もう一つ理由があると思います。 それは韓国の大統領選です。現在、韓国の大統領選は与党共に民主党が有利とされています。特にイ・ジェミョン・キョンギド知事が大統領最有力候補となっておりますが、そのイ・ジェミョン・キョンギド知事に対して超大型の不正疑惑が浮上したとのことです。具体的なことは割愛させていただきますが、韓国国民にとって最も許せない犯罪が権力者が 不動産で不当な利益を得ることで、今回の不正疑惑において、イジェミョン、キョンギの父が関与したことが裏付けられれば、大統領選は野党の国民の力に傾くことは間違いないでしょう。そうなると困ってしまうのが、実は北朝鮮なのではないかと思います。韓国国内に多数の工作員を送り込んでいる北朝鮮。ムン大統領は、韓国の国家情報員という、 共産主義者取締りを目的とした国内情報活動を警察に移管するなどした改正国情委員法を成立させ、もうこれで過去の国家情報委員に戻ることはないだろうと語っています。文政権によってめちゃくちゃにされた韓国の政府機関、多数の北の工作員や協力者がいる状況において、このタイミングで野党候補が大統領に選ばれようものなら、 これら工作員や協力者は追い出されること間違いなしです。もちろん追い出すのも至難の技でしょうけどね。なので、文大統領の公約の一つである南北融和が見た目上少しでも進展していることをアピールするために北朝鮮は飴を韓国に与えているんではないかと思います。そして晴れて与党候補が大統領になった暁には無知で思う存分ひっぱたく、